っしご飯です<咳>、えっと、ですすえとね本日は、えっと、何を作るかと言いますと<咳>皆さん、えー、聞いたことありますかね、えっと、シンガポールのこれソウルフードって言っていいのかなシンガポール料理です爆、えー、イです爆底 漢字で書くとねなかなかなんかすごい感じになっちゃうんですけどもねこんな感じで書くとねえー、と要するになんていうのかな薬膳薬膳鍋みたいな感じです薬膳鍋非常においしいんですすごく美味しい薬膳がちょっと苦手な人はちょっと無理かもしれませんけども、えー まあ、からね、冬になって寒い、ね、季節になってきましたのでこのね、薬膳でねちょっと体温めましょうということで今回はバクテです、まあ、シンガポールはあったかいとこなんですけどもねスタミナ料理ですね、本当にえっ、ー、と一般的に、えー、なんか食べられてるう家庭料理に近いんですかねバクテうんそんな形ですね 材料はご覧の通り、えー、豚肉これかた豚の型ですこれ肩肉ね、えー、と玉ねぎ、えー、とにんにくこれ丸ごと使いますえっ、ー、とこれ、えー、と山椒ファージャーね、えー、八角八角で、えー、クコの実これクコの実ですで、えー、とシナモンシナモンスティック 生姜あとは椎茸、椎茸も考えますで、具材がなかったんで、えー、大根入れます今回大根入れますあとは、えー、黒コショウたっぷりね、スパイシーにしてあげますそんなところですかね本当はこれに、えーと、あとネギですねネギと、本当はパクチーあった方がいいらしいんですがちうちの近所でパクチー売ってないので今回パクチーなしです パクチーなしな全然 OK ですなくても全然影響ありませんでは早速作っていきたいと思いますまずはこの豚肉をこれをねこれをちょっと下茹でしていきます うん。使っちゃおうか全部。 機能あっていいですよねはいではこれをですねまずこれ下茹でしますではその間に、えー、と野菜切っていきます玉ねぎね ではこれはね、うん、はねい玉ねぎはまあ、こんなもんでいいでしょうざっくりとねニンニクはねちょっと表面の 薄い皮これだけちょっと抜いて。 いいですね、えっ、ー、とこれ一回沸騰させることによって豚の肉の臭みがね外に出て取れます OK じゃあ一旦このお湯は捨てます よしでは一旦お肉は洗って洗ったらもう一回鍋に戻します OK あとこっからはねひたすらひたすら煮込むはいえっ、ー、とにんにく丸ごと入れます丸ごとね丸ごと入れますそしてたねぎ玉ねぎもザクザク入れちゃいます ザクザクとねで、これ、先ほどのこれ、スパイス、これも丸ごと全部入れます。で、今ここで、なんとなく、なんとなく、気づいてると思うんですが。大根を入れるスペースがなくなりました。ね、まあ、しょうがない、でも入れます、大根は、水に水大根入れます。 か っ, た、ねはいっね、悪くなってるところは切ってきますね。 影響ををす、大事なものを忘れてましたえー、とクローブも入れますクローブクローブねこうやって売ってますからこうやってクローブねクローブこれが非常に味の決め手というかすごく香りを出しますこれねはい、ほんのちょっとですあとは生姜 いっぱい入れます砂糖砂糖大さじいっぱいそしてえっ、ー、とさっき言うの忘れましたオイスターソースオイスターソースこれ入れると非常に美味しくなります入れなくてもいいみたいです なので入れます。大さじ一杯。はい、では最後にこれこ れ, これ鶏ガラスープの元です。鶏湯鶏湯のね鶏ガラスープの元です。 うん美味しい。後でね、醤油入れます醤油は後でねあ、大根ね、あのよく薄く乾く むく人いると思うんですが、薄くむくと大根に味が染みてきません。てか柔らかくなりません。なぜかというと見えますかね。大根って皮の繊維がね、こんな感じあるんですよ。わかります？このぐらい。ちょうどね、繊維の繊維身とミト繊維の間に層があるんですよ。 そこをこうやってて剥いていく特におでんを作る時大根のねおでんを作る時は皮をちょっと厚めに剥いてあげないとあのしみしみの本当に口の中でほどけるというかほぐれるというかああいう大根に。 ななりませんなんか皮表面が硬いなぁと思っている方はもしかしたら皮が結構薄く剥きすぎてるんじゃないかなと思います。 バクテですね毎日爆クこれはお好きな野菜入れていいと思いますこれは本当にでは ぐつぐつと約1時間。ね、一時間。煮込んでいきます。さっき下茹でしたんですが、それでもう一旦。一回ね、アクが出ますので。アクは取っていきます。 このまま1時間煮込んでいきます1時間1時間ちょっとね1時間10分ぐらい経ちました弱火でひたすら煮込んで弱火なんでね水の量はそうだな2センチぐらい減りましたね鍋でいうと、うん、まあすごいいい香りすごくいい香りです あの色が途中ねあの醤油入れましたすいません動画撮ってません醤油を入れましたあ柔らかいねうん美味しいこれは最高だわ美味しいですね美味しいですよこれうん出来上がりですバクテよし じゃ、あ、これを盛り付けていきましょう。確定なんでね、ちょっと。深底の鍋に。ちょっと盛っていきますね。これはうまそうだわ。はい。たまらんでしょ、これ。 ね、これがいいんですよこ、これ、これ、これ、ニンニクね。これ丸ごと、バク転はね、ニンニクは皮ごと。入れるのがポイントです。はい、の。はい。 出来上がりました。えっ、ー、と自家製のバクテーでございます。ちょっと黒胡椒上からかけましょうかねあ。あとですね。忘れてました。ネギネギネギが必要なんです。これにはね。 よし、はいバクテーの出来上がりです。では食べていきましょう。はいではいただきます。バクテーです。初めてですねバクテーもね作るの。うんまずスープから。 おお、いい味出てますね。うん、あ肉うま、ニンうま。大根食べてみましょう。大根ね、大根。もうしみしみです。うん。あ、大根美味しい。ではね、主役の ちょっとお肉ちゃんをいただきます。これね、まあか、すごいね。食べ応え十分です。うん。これにね、辛い。ちょっとね、ちょっと醤油とね、しみを入れて。 ここれに、ね、これににちょっと自家製の雷油雷油つてみますからしが多分ありますこれ。 うん、美味しい何バクテン美味しいわめっちゃ温まります皆さんおすすめですぜひ食べてみてくださいバクテンとても美味しいですではまた次回